降りてきました、マツダのロードスター、深夜の北半島一周ドライブとしゃれ込みましょう。まず一番大事なことを言うよ、この車の挙動、むちゃくちゃ危ない。 ちょっとでも強いロールをさせると、一気にオーバーステア、ちょっとハンドルを揺さぶってみますが、サスペンションが沈み切ってから、一気にスピンしていこうとする。この車、旋回時においては、持ってるキャパシティだかタイヤ余力の 30% しか使えないんです。それ以上の入力を与えると、もう一気にフラフラで制御不能。でも、車重が1トンしかないから、物理的な限界は計り知れない。 盛大に余力を絞っても余裕なのはこのため、軽さと小ささとオーバーステアを生かし、初期からクイックに曲がらせて、攻め込まずに流す。それが風を楽しむオープンカーとしてのリズムになる。早速アイドリングストップが作動していました。そんなものまでついているとは。まあ切るよね、これオートマなんだけど、多段式トランスミッションの2ペダルか。 動き出しは半クラッチ。1速は2000回転くらいまで、そこそこうなるまで回ってから、2速以降にパスしていく。やっぱなれるまではカクカクしますね。この時代に多段式トランスミッションは激弱。ギアボックスの話は、後でまたしましょう。1735ミリしかない横幅と、短めな前後長のおかげで、日本の狭い道も楽々走れます。アイドリングストップ再始動、そこそこ衝撃きます。 アンクラをスムーズにやらせてたら CVT ベタ踏み軽自動車には勝てないよねまだ数百メートルだけど走った感じとしてとてもとても剛性が高いスポーツマシンにふさわしいレベルに足も固めてある何よりダイレクト感という言葉が似合う設計というか開発会議の段階から 作りりたたいいものの方向性がしっっかり定まっていたそういう感触がある。エンジンは1000回転台だと本当にトルクないっすね。エコ全振りという感じ。慣れの問題もあるけど、踏み増してからキックダウンしていくフィール、なんかャクするんだよな。他車線道路での周囲の視認性は大変良好。小柄さと軽さは正義。 ただ純正カーナビはちょっと使いづらいな。特に、最速に慣れ親しんだ身には、どこでどのレーンに入ればいいのかなんかわかりづらいし、レスポンスもよろしくない。周囲は確認した上で当たった。 この値段で b m w みたいな車両モニター機能付きで、コントローラーのクリック感も大変いい。下の方の丸が音量調整。押し下げたら即時ミュートは、オープンカーでアニソンを聞く人には良き。ただ上の方のホイールで縮小すると、このビックス使えません。表示が、毎回出てくるのがうざすぎる。動かすと移動できるんだけど、なんか反応遅くて思い通りいかない。 斜め方向も反応しない感じ指でスワイプしても遅いしナビ画面そのものも控えめだし何年式だっけさすがに古さを隠せない初期型は2015年らしい。主に車両連携機能の点で当時としては先進的だったと評価したいぜさてステアフィールですが切り始めた初期から R35 や86と同等スポーツカーしてますよ右折前に右をパッと見た時の視野の広さも格別 省計なステアリングを切ると、すぐロールが収まってインいス済み出す感じが好き。横断歩道だ、歩行者さんの動きがわからないよう。タクシーも来てるし、ここはそそくさと抜けよう。あまりアクセル踏んでないのに、結構エンジン唸なるね。排気量は 1.5 リッター。小さいだけに、そこそこは回さないと車体を引っ張れないぜ。むちゃくちゃなタイミングで渡ってこないでくれよ。深夜で自転車だからって、シャムいカップりを発揮するな。なんかシートがきついんだよね。 私の体型って小柄で細い方だと思うんだけど、サイドの張り出しに収まらない感じ、座った瞬間に車幅感覚がつかめるくらい、乗りやすいサイズだったから、シートポジション調整をサボったのがあだになったかまあいい名古屋駅エリアを抜け、暖気が終わったかもわからぬ中、都心環状へと登っていきますよ。霊、ね、感時のエンジンを酷使したくないが、しっかりと加速しなければ危ないんだ。オープンカーなのに屋根開けてねえじゃんって。 これ人生初オープンカーなの、気温10度なのこれから高速なの、もちろん RF じゃなくてホロ屋根の方だけど、まだ開け方もよくわかってない。 半島の先端の方で開けて走るよ。感動したよ。さて、波せ車11トンだからね。乗って数分の車だけど、この左コーナーは強気で入れる。わかる、軽さが効いている。コーナリング限界は果てしなく高い。なんかカメラの振動激しくね。ちょっと待って、みんな大好き合流加速だから、まあ私はめったにベタ踏みしませんよ。車体小さくて怖さがないですね。さあしっかり加速するぞ。 ここで合流してから南下するには、短時間で三車線向こう側に渡る必要がある。慣れてれば余裕なんだけど、都心環状の合流、初心者には地獄だよね。というわけで高速道路インプレッションですが、なんかこの車、常に上下に揺れるんだよね。その前に言っておかなきゃいけないこととして、私はこの動画、サンバイザーにクリップを挟んで、そのクリップに GoPro を固定して撮影しています。四分無ブレーキで右ターン、やっぱり余裕が違う。 ノーブレーキでいけそうだ。さてサンバイザーなのですが、薄いのと、振動がダイレクトに入るのと、噛み合いの相性が大変悪いのですね。外れそうで怖いわ。というわけで、視覚的には、実車よりも振動が大きく感じられてしまうので、その点はご留意くださいませ。そして幌屋根といえば、個人的には雨の日に、バッタバッタうるさいイメージがあります。まあ雨男なのに、今日はずっと晴れてましたがね。 この屋根で雨はま与えるとして、風切り音やその他の悪い点は、乗っていて特に感じなかった。軽く作るんだから、遮音材をがっつり入れられるわけはない。もともと期待できないのは言うまでもないけど、遮音性については何も不満ないどころか、普通にいいと思うよ。屋根を簡単に開け閉めできる利便性を考えれば、弱点だとは感じないですね。直進性も軽いから不安定みたいな要素はなくて、むしろ、 でではないい振動、剛性のの高高さゆえのダイレクト感が高速域もも頼もしいこのまま北半島に行くと景色が地味になるので今のうちにもう一つなんだかね車が乗じ上下方向に揺れ続けてるの路面のわずかな波打ちを拾って車体が動いてそれが永遠に続いている足回りはちゃんと固められていて車体の動きは抑えているでも軽さのせいかな上下の揺れが止まらない 高いというわけではないが、一旦気になり出すと、常に上下に動いているのでなんだこれはとなる。硬いながらもストローク豊かというか、しっかりと動いてくれる足のおかげで、振動は常時入ってくるが気にならない。その証拠に、8624時間乗った時は疲労で体が死にかけたが、ロードスターは普通に余裕たっぷりだった。ただこれねえレンタカーあるあるの、サイレングレードオプション省きのせいで、クルーズコントロールないのよ。ミラーに至っては手動開閉だし、これ借りて泊まりの旅行行こうとは思わねえな。 サイレンカグレードのクルコンなし、自家用で買う人いるの左から合流してくる車はいないっすね。レンタカーだし、常識的なペースでなんかしましょうか。軽い車だと抜かれた時にふらつきそうだけど、そういう感じは全くないです。すごいな、車重1トンのくせに。実は前、この直線区間を160キロで飛ばしていく ND ロードスターに遭遇したことがあるんですよ。そういう車じゃねえな。追い越し加速を試しながら思います。 アクセル回路 100% はこのアンダーパワーでもありえない帰り道に3速全開を試してみたんですが5000回転から全然加速しないのに加えてアクセルオフの後に急にマシンがふらついて暴れましたリアにかかっていた荷重がアクセルオフで一気にフロントに入るそれでステアが大きく動いたんだな上まで回しただけでそこまで乱暴には踏んでなかったのにあれは事故るぞと思いましたねはっきり言いますこの車むちゃくちゃ危ないです プリウスの方がよっぽど安全で信頼できるガバッとハンドルを切ってどういう動きをするか試そうとすると急にスピンしそうになる超絶オーバーステア急激な荷重操作でどこに行くかわからなくなる限界領域での動きがこれっぽっちも読めないそんなマシンでスピード乗せられますかロードスターの運転はこれに尽きるさて料金所アクセル回路は抑えつつマニュアルモードで踏んでいきましょうパドルでシフトダウン せいらし全方位において車両なし間違いなくベストコンディションおさ気味に参りましょう シートに叩きつけられました。何そのシフトアップ制よ。もっとスムーズにつなごうとか思わないわけ。もともとはエンディングマシンだからね。80キロ制限の山道は、おとなしくマシンの移動に使いますよ。なんかこう、ギアチェンジがャ着する感じは、パドル操作の入れ方が悪いんだろうか。プラグインハイブリッドのプリウスに乗り慣れた私には、多段式 AT なんて時代遅れでしかないのか。 スポーツマシンを魂の奥底から愛する一方法で、随所に現れる、プリウスに到底及ばない荒さ、EV は目の敵にされがちだけど、スムーズなトルク特性と低重心、ある意味では理想的だと言える。さあ一発勝負の頭から侵入、まだ乗って30分ですが、車体が小さいから難なく収まっちゃうよ。バックビューモニターで前後の位置だけ調整したら、トイレ休憩と、レッドブルを買ってこようね。このシフトノブ、 てっぺんのボタンを押すことで上下に移動できるんですが、ボタンを押し忘れて、ニュートラルから上に入らないというボンミス。こんな上下にガコガコやるより、プリウスのタイプの方が、はるかにシフトとしては安全だと思うんだけど、そしてメーターに注目、撮影時は気づいてませんがハンドアーマーク、これがどういうことかわかりますか私、一切気づかずに合流加速へ特攻、なんか右の風切り音大きくね。 見ていくので合流加速は余裕です。 でもまあ、やっぱり右側からの風切り音が、あからさまに大きい。窓は開けていない。運転席のドアしか開け閉めしていない。おかしいなと思いつつ、メーターの赤表示が目に入って全てを察した私。こんなことが起こっていいのか。映像が地味になるので飛ばしますが、パーキング出てから出口までの8キロ。そうですよ、ハンドアのまま走り続けましたよ。押し引きした感じ一応は動かないのと、右側に荷物は置いていないことから、そのまま行くのが最善と判断しました。念のために右手でドア を押さえつつ左手でハンドルを操作する地獄のワンハンドステア長旅における疲労分散のため左手だけでハンドルを操作する時間があったのが助かりましたよまあなんともなかったんだけどねこれプリウスだと絶対怒らないよなぜならプリウスは d レンジでドアを開けるとむっちゃビーってなってくれるから ロードスターは無音なのにレンタカーを気遣って乱暴にドアを閉めなかったのも災いしたなプリウスが危ない車みたいに言われてるけどオーバーステアとハンドア警告の適当さこれを前にどう考えても車として危ないのはロードスターガラ空きの深夜なので後ろが来る前にここで適当に閉め直して続行するよ完全停止するまでもないねはぁ、あ、変なところで肝を冷やしましたとさこんなのを乗り手の不注意のせいにされたらたまらないぜ メーカーごとの安全設計の違いが如実に出てしまった。ワンガンミッドナイトでも言いますよね。トヨタと日産は、乗り手を信用していないと。だからこそアンダーステアに作る。オーバースピードで入ると、まるで遠心力にタイヤグリップが負けているかのように、自然に外側へとマシンが膨らんでいく。それを察して乗り手は減速する。絶対に破綻しない安全な動きだ。その弱アンダーが、タイヤが鳴るような高負荷域でも続く。 だからこそ、安心してペースアップしていける。それに対してロードスターはどうだ軽く流す速度域と、高荷域、まるっきり別物だ。でも待ってほしい。これは走りを楽しむオープンカー、そのスイートスポットはこれからだ。勘違いしちゃいけない。これは軽さゆえの限界性能の高さを生かして、極限領域まで追い込むようなマシンじゃないんだ。 屋根を閉じた状態で言いたいことは、もう一通り言っちゃったので、ブレーキタッチを褒めてから屋根を開けましょう。実は冒頭のハンドルを揺さぶるシーンで試していたのですが、ノーズダイブが素晴らしいです。ダイブというか、空を舞う絨毯や、クッションみたい、ガツンと効いていくんじゃなくて、しっかり押さえ込んで車速を削りつつも、沈み切らず、伸びやかにストロークする感じ。 動画内では変則的な道譲りをやっていますが適当に流してるだけでも急カーブ1個でも抜ければ煽ってくる系も離れるそもそもが軽いからノーブレーキでコーナリングできちゃうんだよなブレーキはほとんど踏まないぜ 15% も踏めれば十分ですねほんの少しでも前が沈んでくれればちょっとの荷重移動だけですいすい曲がっていってしまうさあ、速度計も見づらいし深夜帯の地元の傾に引っ張ってもらいましょうかカメラガチャガチャガチャ両手詰まりました はいこの左カーブ、かなり狭くって対向車を気にするところなんですが、何も窮屈さを感じない。何が素晴らしいかって、この狭い日本の道路で、すれ違いという煩わしさが皆無なことなんですね。R35 なんか特に、車線に車を収めてるだけで、ドライブ終わることがあるからね。ノーズダイブから旋回への荷重配分のような、走りの組み立てみたいなものが、ロードスターにはあまりない感じ、ハンドルを切ってやればスッと曲がっていく、アンダーステアで重いマシンを、荷重移動で円に向ける手間がないって、 いうのかな30パーくらいに抑えたペースでも、交通の流れをリードするには十分すぎるだけの、コーナリングスピードになってしまうんだ。ハイビームの視野も自然で、正面だけ不自然に明るいんじゃなくて、世界をライトアップしてくれる感じ。さっきも言った気がするけど、やっぱ攻めるマシンじゃねえわこれ。俺がプリウスが地勢いすぎるだけじゃねえの。さてのま灯台誰もいないですね。ここからは屋根を開けていきましょう。屋根の開け方 そんなもん YouTube で適当に見てきただけだよ。なんかこのボタン慣れない。ここをガチャってするらしいんだが、こうかやってる側もよくわかってないのに、闇夜で撮られた動画を見せられて、わかるわけがないよなぁ。明るさ補正を入れて、なんとか判別できないレベル。できた。こんなんでいいのかよ。というわけで海沿いの灯台脇の。 砂利の開けた駐車場とかいう、地味にいいシチュエーションです。ここ恋人の聖地らしいですが、例によって私は、深夜にぼっちできます。乗りかかろうとすると振り落としに来る子が今日のパートナーですが、海は穏やかですね。深夜の海岸沿いの流れは早い。 うかつに車道に出たら死にますよ。波の音か、タイヤの音かわからないのでそそくさと渡ってしまって、なんか恋人の金みたいなのありますな。こんなかの何割が破局せずに残ってるんですかね。こんなとこにも来ずに自然消滅してる。私が言うことじゃないけど。 ここ日中に来たら海の景色が素晴らしいと思うんですが、まあ深夜だからね、視覚的にも真っ暗だし、動画的にはもっとひどいよ。海沿いのワインディングは、深夜帯に飛ばしてこそ楽しいんだけどな。飛ばす飛ばす言いながら軽自動車に道を譲ってた時点で、そこまで直線で踏めてないのがバレますな。さてどうなるんだオープンカー。寒さ対策はバッチリ。行く以外の選択肢はない。もう15分経っちゃったけどはっきり言うぜ。これまでは全部余興。 本編はこれから、開放感がすごいね。上を見上げたら即、星空、気温は11度ちょいだったけどちょっと寒い。手袋を持ってきているので、どこかでつけましょう。そしてまず感じることとして、音。世界の音がはっきり飛び込んでくる。家の脇を通り抜けた時の風切り音。駐車場になって壁まで距離が開くのが、走行音の反響で感じ取れてしまう。そして、シャッターの脇を通り抜けた時、シャッター同士が風ですれて、カタカタいうのも聞こえてくる。風に もも感じられそうで世界がが何十倍にも広がって見える楽しいというか気がつけばスマイル無意識に微笑んでしまうサイドウィンドウのカ度によって吹き込んでくる風の量が変わる 寒さ対策も無意識にできるそしてずっと映ってますがドア上部の白色のパネルドアの高さっていうのかなどこぞの不自由 GTR と違って真横を見た時視野を隔てるものがない外側のボディと同じ色が内装まで来てる車外の世界と車内が一つに融和するアクセル回路は押さつつも回転数を上げてゆく気持ちよく加速していく風を切ってこの素晴らしき世界を駆け抜ける風に当たりながら遠くを眺める時の気持ちよさ展望台で車をて また削がれるのではなく、走りながら楽しもう。そんな気分になりますね。ただ、この区間右が全部海なんだけど、深夜帯だから真っ暗だ。これは明るいうちに行きたいですな。そしてパドルでギアを下げ、エンジンの音に耳を傾ける。 急加速もいらない。大事なのは加速感だ。楽しく走る車に、大パワーなんかいらないとはっきり思える。加速が揃いということは全くないし、速い加速をしすぎることもない。その車重とパワーのバランスの良さ、ただの直線でも、世界の全てを感じ取れるようで飽きない。 信号待ち中に後ろに車が来れば、アイドリングや、エアコンのコンプレッサーの音まで後ろから聞こえてくる。この海沿いというロケーションがいいですね。海は見えないけど、景色も道も開けている。自分一人の世界だから、走行中にちょっと上を見る、いい星空だ。右を見る、ダイレクトに外が映る。昼間の街中で開けて走るのは恥ずかしい気がするけど、こういう時間帯に。 こういう場所を、一人で流すのがいいんだ。さっき30パートへの余力に抑えなきゃ、危ないって言ったけど、開けて走ってる時に、よっしゃ攻め込んだろうとは、これっぽっちも思わないさ。ちょっとブレーキングを追い込む、そこそこの負荷をタイヤにかけて高速で抜ける。やってもそこまでなんだ。プリウスの安定性に身を預け、ガンガンに攻め込んでた私には、感動的な新世界でしたよ。北半島の南端に近づき、予感が多くなってきましたね。本気でロードスターを検討されてる方は、泊まりで借りて、 でここら辺の宿まで乗ってきて夕方、朝、夜ぜひ味わってみてくださいよ荷重移動でマシンを曲げていくのだけがドライブじゃないいつでも出かけ放題な YouTuber 生活の中で忘れかけていた免許を取った初期の感動を思い出しましたやっぱりオープンカーはオープンにして総合のステージで味わってそのスイートスポットで評価してあげないと豪荷域で危険なオーバーステアが出る心配ないよ軽いから そこまで踏み込まずに走れる。ただ、ガツンと急ハンドルを切ると、どこ行くかわからなくなることは、常に頭の片隅に置いておいてね。余力は常に残し、その余力分を楽しむことに回す。長期的な暴走者にはすぐ譲る。これがプリウスなら張り合ったろうと踏む場面でも、ロードスターなら先に行かせようという気持ちになる。車重と旋回性において、マラクとも言えるキャラクターを持つみたい。 価値観が変わる4時間の試乗でした想像の流れだねオープンエアの世界は素晴らしい景色を楽しみながら流そうよ追い込むのが好きな人はもっと限界領域でも安定してるマシンへ。流すのが好きなら今すぐレンタカーを予約しよう文字列や動画で風が気持ちいいとか言ったって体感することと比べたら真の魅力の 5% も伝わらないこの気持ち良さはバイクの領域だけどプロテクター着たり飛行天候に大きく左右されたり移動に危険が伴ったりはしないからさ 言えばメータータ上部に青い点があるっしょ今緑になったやつ、あれ多分さ、エコメーターだ。さらに強く組むと白二つになる。ブレーキ等力にも反応するみたいだ。せっかくだし、エコも意識して走ろうよ。帰り道は屋根を閉めました。これ雨の日にどうなるんだろう。そして都心環状の右直角カーブ、やっぱりオーバーステアが怖くて、安心して曲がっていけないや、初期をクイックにするために、そこまでするかよって感じ。名古屋市街まで降りてきました。 夜景がキラキラで、ここもオープンで走ったら楽しそうですな。むしろ、夜は人間の文明のライトアップの方が、ただ自然の中を走るより、幻想的で美しいとすら思う。この低速域は、やっぱりプリウスのスムーズさと比べたら荒すぎる。同じオートまであっても、足元にも及んでいない。私は車重が800キロ近く増加し、開放感が失われてしまっても、やっぱりプリウスを選びたいですな。ワンガンミッドナイトだっけ、GTR が持つ乗りやすさ。 それが効くという話、軽さやオーバーステアで実現する速さと、重さを安定性に変え、タイヤグリップで耐えるコーナリングの違い、急な動きのなさや姿勢変化の小ささは、ロールや荷重、タイヤへの負担やラインを安定した状態でキープできるということ、イレグラーが多い行動でも、限界領域でのコントロールを取るサーキットでも、走りを安定させられる点はとても大きい、そう思ってしまいましたね。気持ち良さはわかるけど、操るマシンとしては、このオーバーステアは制御不能。 後ろから煽ってきていた片ちアウディが左から抜いていく車自体がどれだけ良くても周りの人に精神衛生をけなされたら意味がないですからねプリウスの介護官の話は置いておいてロードスターをおすすめするかと言われると一つの点に尽きると考えますやっぱりオーバーステアだよな緊急回避で急ハンドルを切ろうものなら状況次第でどう動くかわからねえぜこんなの雪道のブレーキング車重が軽いからしっかり止まれるでしょうでも大雨と段差の組み合わせの中でオーバーステアが誘発されるよ うなラインを万が一の場面で抜けるハメになったらスピードが乗っていればその分だけ大きな動きが起こりやすくなる私はそこでコントロールできる自信がないもちろん行動を走る車なんだから最初から抑えて走っておくのは基本基礎ペースさえ抑えればオーバーステアなんか出ないでも行動を走っていればいろいろなことがある急ハンドルを切ればどうなるかわからないそんなマシンに楽しいの一言で命を預けられますか以上 gtr と同等の安定性を発揮するプリウスに さ読れた人間のコメントでしたなんだぜ多分私が一定以上のレベルでもって車を操る技能を身につけてしまったからこそ気になってしまうような話なんだ法定速度プラスアルファでただ流すだけのペースじゃ到底到達しないようなそんな領域の話でしかないんだからさオープンエアエクスペリエンスこの素晴らしさ実際に味わった人だけが発言権を得るべきだな否定的に見えるだろうけどオープンカーとして見れば完璧だよ 老後にこれ一台あったら、どんなおじさんでもハッピーライフだね。危険な領域に入らせないベース管理も、経験と技能のどちらも問われる、地味に難しい技術だから。はぁ、あ、S6 とコペン、どっちも気になってしょうがない。暇があればレンタカーかカーシアを探してる。YouTube のコメント欄の、ようわからんおじさんコメや、ネットの市場記事、実にくだらない、現実世界での経験こそが大事。 いい機会だった。3時間で帰って来られましたね。多幸感に溢れているよ。どこぞの86後期と違って、疲労感は全くなし。硬いけど、乗り心地に悪さはない。クルーズコントロールがあればなぁ。レンタカーだからってクルーズコントロールすらもつけないのは、運営者免許持ってんの関係だぜ。カーナビ e TC ドラレコ、ありがとうございます。でもクルコンなし。 じゃあ何日間も借りて旅に行こうとはならねえ。車体が小さいので、車庫入れも楽ちんですね。狭い駐車マスにもすっと収まるこのありがたさ、運転してれば痛いほどわかる。ちなみに燃費の方は、廃屋で、リッター15か16くらいでしたね。それ全距離の平均燃費だろ。レンタルスポーツカーの層はなんか、何の参考になるって言うんだ。まさかのパーキングソナー装備。そんなの当てにしないけど、取り回しの不安はないですな。松田車のエンジニアさん、カレコの運営さん、 貴重な体験をありがとうございました。レンタル料は7000円でした。星空が映らねえ。もう終わるけど最後、鍵がとてもいいですね。プラスチックではあるんだけど、鍵単体でも所有欲が満たされる感じがする。くらい。あーはいはい、ご視聴ありがとうございました。